日本テレビ関東ローカル11月26日放送会にて日本語禁止。イングリッシュクキンクとキンプル道場破りの旅が放送される。日本語禁止。イングリッシュクキンクを制限時間30秒で説明される騎士歌の片言英語レシピを頼りに定番料理を作る企画。今回は、朝バはナす。 と、消化包み、で、長瀬連橋山チームと平野市洋人宮寺雄太チームが対決、あーが対決。長瀬橋が挑むのは浅羽場ナスナス。メイン食材ナスの英単語がわからない騎士が編み出したオリジナル英語に、長瀬橋の勘がさえわたるある順調かに思われた調理だが最後の食材一郎オニオンが二人の前に立ちはだかる。 一方、難易度マックスへの、消化後包み、に挑む平野ング宮ジだが、肝心の司令役騎士が絶不調。焦りに焦って発したおっぱい発言に平野ング宮ジは大パニックに。キンプル道場破りの旅派、キングプリンスが日本中の様々な達人たちに対決を挑む新企画。 今回、長瀬安神宮司が挑むのは珍競技、AJDA、アジャタ、スリッパ卓球の2種目。北海道発祥の玉入れ競技、AJDA、アジャタでは、全国大会5回優勝し、日本記録を持つ最強の達人に下克上。続いて、年代を問わずに参加できる新スポーツ、スリッパ卓球。 よくメンバーで卓球をしていると自信満々の二人だが、大会優勝経験のある達人ペアに大苦戦。絶対に勝ちたい二人は禁じ手のハンデ戦を申し入れる。リアルサウンド編集部。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。